ạ mày xin lỗi dưới đám cưới はい。 I a h e o n h the one who i n e o i h e one who i e n e 左左左左左左左左左いへがおっじいじだりんたいそうでそれそれそれ you <laughs> よし それではおでこ気をつけ。じゃ、会場のこれで終わりにします。会場の皆様に。えいありがとうございました。最後に本当にあの安坂秋田を撮らさせていただきましてありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。